こちら手のなる方へこのお家には悪い子がいますおさんこちら手のなる方へ美味しいごちそう用意してますおさんこちら手のなる方へあいてもどうせ家から出れませんおさんこちら手のなる方へ逃げたところで食べられる運命二歳人とものヒューマンレッシー死ぬまで地獄ザッシュ着点 普るに死んではいけませんなぶり監禁して食い殺されるしねえや自分のやった罪を認めなさい認めたところで許さないけれど私をどれだけ苦しめたのかは今から体で償ってもらうその代償代表して代行最後まっうできなくてかわいそう無残の念無能る脳無情無事に刻むは愛の傷跡 悪いい子がいます「お兄さんこちら手のなる方へ美味しいごちそう用意してます」「お兄さんこちら手のなる方へ赤いてもどうせ家から出れません」「おさんこちら手のなる方へ食われるところ目に焼き付け」